大 変, 大変お待たせいたしましたそんな待ってないってなことないか<笑>えー、隣東海村からやってまいりました4年ぶりのこの八重桜まつり4年ぶりに参加しましたらなんと桜が散っちゃってますねなぜだと思いますかこれはねね桜がね 気を使ってていいただいて私たちよさこいの仲間たちの演舞が桜よりも綺麗なんだぞってそういう意味で桜が気を使ってね散ってくれましたそうだそうだねまあちょっとおしゃべりはこの辺といたします、えー、東海花舞笑顔でね 気をつけよろしくお願いしますなおれオリジナル曲一番最初にできたオリジナル曲です東海花舞2023 東海花。行 まだまだありがとうございます直れ、皆さんすいませんでした、温かい拍手を踊り子たちにありがとうございます。一度礼